西武国分寺戦。 ご視聴ありがとうございます。ちもちもでース、はい、西武国分寺線と、えー、西武新宿線のね、えー、交わる駅の、えー、東村山駅にやってきてます。はい、西武新宿線が来ました。で、えー、東村山駅っていうのは、まあ、昔はね、えー、久米川駅って呼ばれてたみたいですね。東村山の前身の駅になってます。それで、えー 1894年明治27年に川上鉄道として国分寺線が出来上がりました今ね東村山駅が高架化工事をしてます、まあ、これでね今は国分寺線は地上走ってますけど将来は高架を走ることになりますね 西武新宿線が来ましたこれがね1927年の、えー、昭和2年に村山線といって高田馬場から川越を走ったっていうね西武新宿線のことですね、はい、小川駅に、えー、来ましたでこれはね灰、えー、島線と平面交差をする駅なんですねで拝宿、えー、線はこの先、えー、多摩湖線と立体交差していきます で小川駅はカーブで合流してくる拝島線を直線で迎え入れるっていう、えー、そういうね昔ながらの、えー、交差すする駅になってます私が子供の時には確かね国分寺駅から東村山を通って西武園にね、えー、直通する電車も走ってましたねで、えー、最近は あの本川越えに直通する電車っていうのも走ってましたね今はね東村山の工事でな、えー、くなってます雨の日のちょっと動画で申し訳ないんですけど、えー、これがね高野台駅ですね、えー、近くにね、えー、津田塾大学がありますあと昔石原さとみさんが通学で通ってたのかな、まあ、あのご結婚ねおめでたいですねおめでとうございます 一応これが高野台駅ですね高野台はねあの近くにタツノコプロっていうアニメのね制作会社がありますね、えー、とタイムボカンとか、えー、ヤタマンをやってますね今度はね国分寺駅を出たところで、えー、伏線になるところですねこれはね、えー、羽沢信号場っていうところがありますここはね、えー、部分的に 伏線になってます、まあ他はね単線なんですけどねで、えー、右側はねどうやら日立製作所の中央研究所って呼ばれる、えー、建物があるみたいですねここだけ見るとなんか、あのー、西部国分寺線がね伏線じゃないかって錯覚するんですよねだけどだけれどもここを、えー、走り抜けると単線になっちゃうっていう伏線 区間もあるんですけどね、まあ、全部伏線にしようとしてたのかなどうなんでしょうねなんでここの部分だけ伏線なんでしょうね、まあ、黄色の信号ですね、まあ、ちょうどね反対側から電車が来るからですね、はい、今度はね小井がく駅という駅に停まりますちょうど反対側からも2 0 0 0系が来ましたね 西武線と言ったら黄色い電車をね見ると西武線だなーって思うんですけどねうちの子供はどうやら青と緑 の, あのシルバーのねスマイルトレインを見ると西武線だって感じるみたいですね、まあ、時代とともにね色も変わってますよね感じ方もね国分寺駅です国分寺駅にね、えー、西武線が入ってきます ちょっとねあの雨の日に撮った国分寺線しかなくてちょっと晴れの日にねもう一度出直したいですねちょうどね国分寺駅もね北側があの開発してますよね再開発かなで、結構高いビルがね建ったりしてますねあとは駅ビルのね丸いなんかが、ねえー、結構楽しいあのお店が入ってますね。 中央線ホームにやってきましたそしたらねちょうど、えー、西武線が発車しましたね西武線ね黄色い電車がねすごくあのインパクトがあっていいですね私はね調べる鉄なんでねちょっと調べてみたところ、えー、国分寺駅前になんか団子の輪島、えー、輪島浩一のね団子屋さんがあるみたいですね 最後はね、えー、中央線ホームに来たんで中央線を見てね、えー、最後にしたいと思いますまああのー、西武、ね、国分寺線についてねちょっと調べてみたんですけどね、えー、西武線最古っていうことでね、えー、びっくりしました一番古いあのー、西武線が西武国分寺線だったんですね皆様いかがだったでしょうかまあ、あの西武国分寺線をね使ってみたらね、まあ、これが一番古い西武線なんだと。 いうふうに感じてもらえればね、えー、西部国分寺線を楽しめるんじゃないかと思いますではねご視聴ありがとうございました